もう少しまともなもの食べたらどうぞ雪村栄養ならばこれで足りている少しは日光を浴びた方がいいわよセロトニンの不足は脳の働きを鈍らせるのよ<笑>余計なお世話だそんなことより3分の遅刻だぞム室2分32秒よ理工学専攻なら時間は正確に計りなさい減らず口は3分間の作業を取り戻してからにすることだ いいハンデでしょコスケ<笑>コスくんそれゲームの話だよね